あ暑い。おはようございます。今日は山の日、山の日です。あ山の日か。昨、う、日、ん、ね、小屋をゲットしたの。これで山の日を満喫する<笑>海のものじゃん。ちょっと飲みたい。あーなんか今日め、ね、すごい歩けてない。 うん、ほや食べて元気出す乾杯ほおいしいあ、これも食べるなんか、こんなの分買ってきた今日はほやだこれいいね、つまみっやった、久しぶりのほやだ、嬉しい 对、yeah. 了 これをつまみに飲みますホヤ用にお醤油とお酢もてきた、はあーいいねもう一回改めまして乾杯おいしい最近激部でさ昼飲みしてなかったからもうハッピー よいしょ、うん。いただきます。お休みって感じ。久しぶりの休みなんだ。やばいカムロケボサンボサじゃん。まあいいや。これ久しぶりの休みなの今日。ちょっとカムロケもごめんね。<笑>いただきます。お醤油でいこか。うん。うん。うん。うん コリコリして最高、ああ、美味しい。これ三百円だったの、二百九十九円。すごい。ホ<笑>ヤ美味しいわ。うん。ほやってどんな味ですかって聞かれたら。なんだろうね。すごい歯ごたえがあるかって言ったら。 ないしね。なんかね、貝の。ある意味、どこどりなのかもしれないね、わかんないや。美味しい。美味しいよー。うん。うん。お酢つけて食べるのも好きなの。美<笑>味しい、塩派。前澤牛、からびきサラ。 うんうん、塩気が優しくて美味しいよいい美味し い, い、うんうんうんね、今夏休み何してるんだろう一人暮らし三十代夏休みって調べてみようかな<笑>まあ大体飲んでんだろう <笑>うん、楽しい。<笑>すごい嬉しい。もう久しぶりの昼飲みすぎて。昼飲みがすごい楽しい今。だから、ごめんね。もういつも取り留められない話しかしないけど。タクシをかけて。 ゆっくり飲めましょうはあ、うん、すごいななめってるやっぱりお腹が減っちゃって今からもんじゃをやろうと思います とりあえず移頑張って作る。 具材チーム、キャベツ、ウィンナー紅生姜ウィスターソーサージのベビースターラーメン明太子チーズチーズここにたっぷり入れる。とりあえず具材チーム。これ先に炒めるからソースはこっちで別で作ろう。 やってみようもんじゃといえばホッピーじゃないそんなことないホッピーにしますオッケーいいでしょ、ホッピーグラスにホッピー乾杯あいいね、やっていこう <笑>これちなみにスープ入ってないからもうダイレクトいいね今電池がなくなっててさしゃべってたのに今まあ痛まってるといこんな感じもう今ね家の中あのお祭りみたいなにがいがしてる とりあえず入れた。今こんな感じ。フライパンもんじゃいいかもね。やばい、めちゃくちゃ楽しいんだけど。山の日最高。え<笑>、うん、え、美味しそう、早く食べたい。混ぜます。混ぜるね。 え、いいんじゃない?。できました。こんな感じ。いただきます。うん、うん。うん、うん。うん、チーズ出そうかな。美味しい。 もう全然お家で大丈夫だ<笑>お家で美味しくいけるちょっとキッチン食べのめになるけどあおいしいちょっと感動してる私こんな美味しくできるんだへえー、う, ーんうんうん<笑> みんなが100均でこのヘラを買うともういいと思う相手<笑>はダイソーで2本でね100円だったいいねなんかこんな動画をたらたらと<笑>ごめんねけどもう夏休みだからね許してください<笑> 鶏もんじゃめっちゃ最高見て見てほら伝わりにくいね<笑>すごいおいしいんだよ<笑>乾杯ああ<笑>こっちで持ってきちゃったもう全部モリモリにしてきた<笑>乾杯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 手をリブしたあこれ白角です飲めます白角乾杯うん私はいつもの角ハイボールが好きよアイス食べようじゃか電気つけようもう夜だよ。 もうね気づいたらね夕方のお空ですよなんかいいお休みでした山の日<笑>強烈な山の日山の日じゃない山の日おしいこれ食べれよあでも昔からこれ好きなんだよねこれ美味しくないうん何か今日はいい日だ なんかね、ゆっくり休めた、うんー、うんはいあれ冷たいもの入れ替わりかも うん。 こりゃなこれは。は日は多分わかんない編集する時の気分でもあるけどあんまりカットせずにお送りしたいと思いますなぜなら夏休みだからおい<笑><笑>しいうん。フフフフフフしい。 カンの後に半分食べるための冷凍庫にしまってくる こ, これ、これ、これっていうのはい、うん、いただきまーすあ乾杯